はい、えー、会場の皆様、こんにちは。滋、え、賀、ー、県柏市よりやってまいりました。よたこい柏来ないと、なぜかあの今日もまだファイナルの方も出させていただくことになりまして、どうもありがとうございます。えー、私たちはね、あの皆さんみたいにこうかっこよくあの派手なことはできませんが、地道に、えー、踊っていきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。 まあ、いりますくれないまいし構え Ты ее спрят! ありがとうございました。